でえーとこまあ、以上 の, その1の原子 n 条項もしくは1の n 条項 の, あの、まあ、複素数大乗用ですね、この1の n 条項のまあ性質を踏まえた上で、理算フリー変換というのを定義します。えー、これはあのディスクリートフリートランスフォーム の, あの頭文字をとってよく DFT というふうに呼ばれます。でえー、この DFT というのは、そのまあ AX があのまあ複素数帯から複素数帯 の, あの関数のときに、この1の原子 N 乗項オメガ N に関するまあ F の離散風流変換というのは、ここにありますように、その1からですね、オメガ N の N-1 乗 の, あの数をこう A に代入していった値ですね、この N 個の値を求めることを言います。ですので、あ, あの、 まあ、AX がもし多項式ならば多項式表現を関数値表現に変換するというふうに思えば持ってもらえばいいですで高速風呂変換というのはその今定義したその理算風呂変換をあの高速に行うための手順ですでそこではそのまあ先ほど紹介したようにその理算風呂変換ではあの1の 1の n 条項をこの ax に順次代入していきますがそれを先ほどの1の n 条項に関するいろいろな性質を使って計算を早くしようというアイディアです。でここでは n を2の形状としまして ax をその n g 未満の多項式と置きます。 具体的にはこの n-1 時の多項式というふうに置きましてまあこれにこの ax に対してえっとまあオメガの n ですね n1 の原子 n 条項による理算不入れ変換をまあ考えますでそこでですねアイディアとしましては前回やりましたその唐津ばの方にちょっと似ていてですね多項式をこう2つに分割するんですねただ 分割の仕方が前回の唐津波の 方, つばの方法では多項式を高時の項と定時の項に分けましたけれどもこの高速風流変換では見てらって分かるように多項式をですね奇数時の項と偶数時の項に分けるんですねで1番目 の, その括弧で作った部分はこれあの AX の1時、3時、5時、点々 点, 点から N マイナス1時までの項をまとめておいてそれを X でくくって表しています。で、一方でその偶数字の項はあのこちらの右側にありますようにあのまとめて括弧でくくってあります。まずこういう分割を行うのが一つのポイントです。で、えっと次にですね、そのまあこの BX と CX っていうのを あの先ほど今分割したえっと 項, あの項でですね、あの、のその、まあ X の時数、X の, あの項、時数をですね、全部書き換えます。えっと例えば、えっと、例えば、先ほど、その、どっちがいいかな、偶数字の項で見てみましょうか、先ほどこの偶数字の項ですと、の X の時数がゼロ時、二時、四時、 6時8時っていうふうに飛び飛びになってますからこれを全部あの次数を2で割ってで2で割りますとそうするとこ の, あの偶数字の部分っていうのは、えー、とここにありますように、えー、と2分の n マイナス1時 の, あの多項式になるわけですね。で、えー、と奇数字の項もやはりとこ の, あの分割の仕方ですとその。 0時、2時、4時、6時っていうふうに x に関する数が全部指数が全部偶数ですからこれも全部 x に関する指数を2で割ってそうするとこの前半の奇数字の項に関してもこの cx にありますように2分の n マイナス1時の多項式になりますで。で、えーまあ、それをですねこう下の形で表すとその ax がですねその B B の 変数に x 二乗代入した部分とそれから c の変数に x 二乗代入したこういう形の多項式で表されますの で, でこれをですねこのまたあの今の方法でですね再帰的に多項式をどんどん分割していきますでそれでこのえっとオメガ の n の形状ですね1の原子 n 条根のまあ形状をこう代入していくというのが、えー、こ の, あの高速フィリエ変換による、えー、この離散フィリエ変換の効率的な計算となります。で、えー、と代入する場合には、まあ、例えば、うん、とこの今与えられた ax にですね ax にこの ωn の形状を代入しましょうっていうなりますと、えー、先ほど うんと多項式を分割したときのものを使いますと、えー、この、まあ、AX をですね BX と CX を使ってこう分割した時に、えー、ときに BX には、えー、とここにありますようにもともと代入しようと思ったのが原子1の原子 N 乗根だったのを今度 BX と CX にはそれぞれ原子 2分の n 条根を代入すれば計算できるということが分かると思います。まあこんな形ですね。で、それぞれの BX、CX に1の原子2 分, 2分の n 条根を代入する計算をさらに分割して計算するというのが一つのポイントですね。それからもう一つのポイントはですね、この2行目の式にありますように、例えば今ですね、この この AX にこの1の原子 N 乗根の形状を代入したものが計算できたとすると、ああ、出てきたとしましょうと。そうすると、この2分の N プラス形状っていうのを代入した場合ですね、この1の原子 N 乗根の2分の N プラス形状、これはあの下半平面のそ の, あの代入、1の根を代入するときの値なんですが、これは実はあの上半平面のですね、 あの計算結果が使えてと、まあ、上半平面で例えばあの1のあオメガ n の形状を代入した値がまあこう計算できたとする と,、えー、と下のとオメガ n の2分の一プラス形状ですねの部分では、えー、こ, のこの2個目を今度はこっちは引けばいいということであの半平面の計算っていうのは上半平面の計算結果から まあ、を使ってですね、その引き算をずっと繰り返すだけで、計算ができるという点にも注意してください。このようにして、その計算をだいぶ節約することができます。で、以上を踏まえまして、まずあの FFT のアルゴリズムを示します。で、入力としましては、この2の指数ですね。と N が2のの、e、にななるような、e、の値それからえっとオメガ N とってってまあ N の1の原子 N 乗根とそれからまあ代入する多項式 AX ですけれどもこれはあの時数があと N 未満であるようなそういう多項式を入力します。でそれに対してあの出力としましてはこの AX のえっとオメガ N に関するえっと離散フ不リり変換を返すというアルゴリズムになります。 で、えー、その内容なんですけれどもと、まず最初に、もし e が0の場合、e が0の場合っていうのは、うんとこれは、えー、と2の0乗ですからあの、n が1ですね、n が1で、n が1で、えー、n が一ってことは、多項式 x は定数になってますので、 えっ、ー、と、まあ、e が0のとき、すなわち、入力された多項式が定数のときには、あの、a そのものを返しなさいと。だから、多項式の、まあ、多項式っても定数なんですけども、その定数をそのものを返すという形になります。で、えっ、ー、と、それ以外の場合ですね、次数がそれより大きい場合には、あの、先ほど紹介した手順に従って、まあ、bx と cx っていう多項式をそれぞれ計算してですね。で、今度は、あの、うーんと、bx、b 例えば bx は、えっ、ー、と、 1の原子2分の n 乗根に対する Bx の FFT を計算する。それから、えー、ともう1個、1の2原子2分の n 乗根に関する Cx の FFT を計算するというふうに計算をこう分割していきます。で、あとはその、まあ、残りの計算結果をまとめてですね、そのえーとまあ、こういった形でその、う 計算していくんですけれども、まあちょっとこの後で具体例を少しやりますので、まあその際にまた触れたいと思います。で、まあ最終的にえっとこういった繰り返しの計算を行うことで行いまして、そのまあ x0 から xn-1 っていうのがえちょうどあのこのギザンフリー変換になっているようにあの答が返ってくるというわけです。